ステップ2、モードディスパージョン、モードの分散です。まずは、まあ、えっ、ー、と、電波のことを見てみましょう。これが複数のモードがあるんですよね、えっ、ー、と、ファイバーの中には。これ前のレッスンで説明したんですが、えー、と一つは直進には、まっすぐに進むなんですが、他のモードとしては、壁、その、クラッディングだとモード、コアとクラッディングの、の、の、の の境界面 に, に当たると、とこれが反射するでしょう。で、当然、こっちの方 の, の距離は長いんですよね。で、前の方に進 む, 進むと、それが、それの速度が異なりますよね。それが、とランチアングルについては、ね、とどのぐらい違うのかをちょっと見てみましょう。もちろん、これが一番速いのは、まっすぐに行くなんですが、その後、その、その、 一番遅いのは、えっと、クリティカルなアンゴルに進んでいるモードですよね。そうすると、それが時差になります。<笑>その時差はどのぐらいになるか、ちょっと計 算, 計算してみましょう。これが、まずは、えっと、一つの重要なポイントなんですが、この信号が、まあ、デジタルの場合には、それがアップとダウン、まあ、強いと、光とない、えっと、光がない場合とかにあるんですが、それが、 ディジタルの信号になりますが、それの形とその分散にはどのぐらいになるのかは変わりますね。で、初期信号がこの形になれば、えっと、最初にはのきれいな形になってるんですが、四角錐、スクエアウェーブになってるんですが、これが、がとその後は分散の信号になります。で、それが計算としては、 えっ、ー、と、どのぐらい実際になるかな可能なんですが、例えばこの距離の L で, では計算してみる。で、これがミニムの時間の最低の時間が、それがもちろんそれがまっすぐのことなんですが、と、そのミニムの場合にはそれが L water VF、その VF が, がファイバーの中心、それがコアの速度なんですが、それが 真空の光の速度を water、えー、屈折率ですね。それがインデックス・リブ・レフラクションで。そうすると、ミニマムの時間がと LNF waterC ですね。じゃあ、L が、えー、と小文字の L はそのノンアクセルのパーテで、それが反射している経 路, 経, 路と経路なんですが、まあ、2つにはちょっと分けて、本当 の, の そのモードの光の、電でんぷんが、それが、が L1 の, のは距離に行って、ま、その後は L2 の距離に行くでしょう。で、そうすると、それがまっすぐに、直進に行く距離と一緒になりますよね。で、それが小文字の L イコール、小文字の L1 プラス小文字の L2 で、それがもちろんそれが、が大文字の L より長い。じゃあ、L1 をちょっと見てみましょう。 で、2つに分けて、それが反射するところには、大文字の L1 と大文字の l 二に分けて、小文字の L1 はどのぐらいにはなるんですかね。で、これが、えっ、ー、と、シータ R で、それが、えっ、ー、と、その角度で、どのぐらい、えー、と経路が長くなるのかは、は、決めますよね。これが、まあ、普通の三角関数なんですが、 その L1、小文字の L1 イコール、大文字の L1 割る cosr ですね。で、それが、まあ、この形に進む と, と、計算は一緒なんですが。そして、それが L2 の距離になります。L2 も、それが、えっと、L2 の小文字イコール、L2 の大文字割る cosr ですね。 そうする と, と、小文字の L が、がえっと、大文字の L÷cosr, plus L2÷cosr, equal 大文字の L÷cosr ですね。まあ、で、そうすると、これが、えっと、初期状態 と, と、その最初のアングルだけに次第になります。さて、それがどのぐらいの時差になるんでしょう。これが、と、 そのデンの速さ、の時間で計算すると、それが L water VF equal, 小文字の L water VF equal, 大文字の L water v f かける c o s i n e タ R なんですが、それが書き直すと、大文字の L NF で、それが曲折率 で, で、water C cosine タ R で、これが、えっ、ー、と、マックスムの時間をちょっと見てみましょう。でそれが、えっ、ー、と、クリティカルアングル と, としては、これが、えーと、コサイン下 R イコールサイン下 C イコール n c w a t e n f ですね。で、計算すると、t マックスイコール NL、お文字の L、NF 事情、WaterCNC になります。 じゃあ、そうすると、実際はもちろんそれが tmax-tmin なんですかで、でそれが波の信号の形には変わりますね。これがデルタ t a t e q 大文字の l n f w a t e r c る n f w a t e r n c 1になります。で、それが具体的にはちょっと見てみましょう。と、数字的として。 まあ、これは、えっと、本当のの光ファイバーには、こういう例としては多いんですが、えっと、ファイバーのコアの曲折率は 1.500 と、あの、クラディングがが 1.489 にすると、その、デルタ F water N equal 37秒 per kilometer。で、1km に進む と, と、速い信号とと、 遅い信号の実差が三十七ナノ秒になります。で、それが、えっと、ファイバーの通るとと、それが、まあ、普通に、と若干違うんですが、だい大体、かける十の八乗メートル per second な, なので、それが、えっと、一つのの、えっと、一つの光のポースが、大体、 7.4 ナノメートル per k m の実差にはなります。実差じゃなくて、これがえっと距離のどのぐらい、物理的なののえっと距離にはどのぐらい離れるか。で、それが、もちろんそれが、えっと、受信側にはその信号に届くと、それがデータを取り戻したいから、それが、p u l とパルスの間にはどのぐらい の時間とどのぐらいの距離 に, に は, とは、えーと、間にはどのぐらいしなければならないかは変わります。そうすると、まあ、この例なんですが、例えば 14.8 八七メートルの時差にすると、まあ、それが 14.8 八七メートルにすると、この形になりますね。で、それが本当にどのぐらい 離 れ, 離, れ離れなければならないことが、それが、まあ、ポルスとポススの間には、その実際の倍にしなければならないので、最初の 7.4 の, の, の距離としては、これが倍にすると 14.8 ナノメートル per kilometer にします。そうすると、これがモードの分散なんですが、これが、がえっと、 信号の頻度、信号の速さとしてこれが制限になります。